チャンネルえー、こんにちは、日本営業科学の井上です、えー、先日、えー、生産性をどうやって上げるのか時間生産性をですねどうやって上げるのかというところで、えー、大事なこと2つありますよと、えー、お伝えしました1つはスケジュール管理もう1つは2つ目が、えー、お客様カルテを作りましょうということをお伝えしましたそしたらあのスケジュール管理 でちょっとまあ言葉では説明したんですけれども、実際どうやってやるんですかということのお問い合わせをいただきまして、であのちょうどですね、えー、本に、えー、スケジュールを科学するということで、こんなふうに、えー、第2章32ページに載せているんですけれども、まあ、ちょうどこれはあの私のスケジュールの。えー ままああのるまるではないですけど、様子を、えー、と、あとちょっとまあ少し架空の、えー、ものをつけて、まあ、だいたいイメージ、これで分かっていただけるかなと思いますので、これを、えー、YouTube のです、ねえー、説明文、下の方に説明文がありますので、その説明文のところにダウンロードしていただけるように添付しておきますので、ぜひちょっとダウンロードしていただいて、あなるほど。 こういうふうに、えーまあ、色分けしていくのかとか、えー、ここは新規と既存と貢献時間というふうに書いていますで新規というのは新規の営業している時間、えー、既存が既存の営業している時間貢献時間というのはま あ, あの営業外活動ですね、えー、日本営業科学チャンネルということで、まあ、営業 活動じゃないのと言われるとまあ営業につながったりするかもしれませんので、えー、貢献時間と書きましたでこういうところで、えー、ちょっとパーセントを出してここでやったら、えー、新規が 15% 既存が 30% 貢献時間が 55% ですよという時に、えー、じゃあ実は新規が足りないんですとなったらどこ削りましょうか 言いうと、貢献時間 55% 使っているので、この時間を減らせないかというのを、えー、考えてもいいかなと思いますね。皆さん、スケジュールはどのタイミングで書かれてるでしょうかね。スケジュールはどのタイミングで書かれてるでしょうか。私はいつもですね、土曜日の朝6時から9時まで3時間使って、翌週の、 スケジュールを立てていますどうやってやっているかと言いますとスケジュール帳刻法で、えーまあ、パソコンの中でも管理しているんですけどこんなふうに A さんの紙が出てくるんですけれどもこんな感じですねこんな感じですね A さんの紙が出てくるんですけどこれまたどこかでご紹介できたらなと思いますが、えー まあ、自分自身の、えー、既存のお客様クライアントさんですねクライアントさんをこの1週間どういうふうに支援できるかなということと、えー、新規の お, お客さんですね、えー、に対してどういうふうにこうアプローチできるかなというので、えー、あるいはこの下の方だったら、えー、自分で勉強しないといけないことを書いて、えー、今週1週間はここまで進めようというようなことを書いてこれをベースに。 えー、これの書き換えをまずして今度はスケジュールに落とし込むということをやってますでそうするとこっちの紙をずっと眺めてたらおこんなこと思いついたとかっていうのを、えー、スケジュールに落とし込んだりするので1週間充実の1週間を、えー、過ごせるということになりますということで、えーね、よく、えー、こういう話をするとスケジュールいつ書いてますかというと、えー、まあ 何かあった時に書き込みますとか予定があったら書き込みますとかまあ朝その日の朝にやりますとかってあるんですけれどももちろんそれは大事ですが事前に1週間分ぐらいはスケジュールを立てておくというのが、えー、大きいポイントかなと思います。ということでまたこれは別の機会でお話できたらなと思いますが。 えー、スケジュールを科、えー、学しましょうということで、えー、ぜひ時間生産性のアップに、えー、お役立ちいただければなと思いますので PDF ダウンロードしてみてくださいということでまた会いましょうチャンネル登録は こちらですであとメルマガもやってますので、えー、ぜひ登録をしてくださいそしてなんとさらに、えー、本も、えー、販売しておりますのでぜひ、えー、お近くの大型書店か、えー、Amazon でぜひお買い求めくださいそれではまた